はい、こちら猪之助のポシュこれは負担使いできますね、えー、中はこちらでって後ろにスマートフォンなどをつけることができますこちらアミューズの商品です長さ的にはこんな感じとなっておりますこちら煉獄京次郎のバッグかなり大きいです大容量となっておりますはいこちら京次郎の長財布メツ というわけで、伊之助のカバンに入らない。 入らないないるほど了解しましまたはい、というわけでですね、準備が揃ったというわけで、くじの中身を見ていきたいなと思っております。え、もちろん、監督、この動画を作るにあたって、目的があります。フィギュアを当てること。まずは、A 賞、かまど炭治郎フィギュア。B 賞、煉獄京次郎フィギュア。C 賞、赤座フィギュア。D 賞、釜ま根津子フィギュア。この4つ、どれか1つ、当れていきたいなと思います。もちろん、狙いは京次郎え。そして、E 賞、クリアボトル。F 賞、ハンドタオル。D 賞、チョコノッコ。ぷくっとラバーマスコット。全23種あります。推しもですね、1、2、3、 4人というわけで、まずは1番、フィギュア狙い。まあ、次もし外れるとするならば、チョコノッコか、クリアボトルが欲しいです。まあ、ハンドタオルはできれば咲きたいところ。私、簡単なんですけども、札幌に住んでおります。今回ですね、ローソンが対象というわけでですね、ローソンを Google ググマップで見てまいりました。で、今回なんですけども、3つに分けていきたいと思います。第1の拠点がすすきの、まずこちらのローソンを回りまくります。来まして、そこの店舗に1番口がまず置いてあるか、そして、フィギュアが1個でも残ってたら挑戦します。まあ、もしそこの棚にね、フィギュアが1個もなかったら、 ても絶対取れないので、そこは除外ししままますすすすの店でででもも結構なな数ありりけけけどどどがなければ大通編札幌駅編とといいいうわけでですねどんどん行きたいと思いますでえ今回はローソン1店舗につき1回しか引きません。全集中で1回にかけます。で、もしその店舗でフィギュアが出なければ次の店舗に行きます。それを何回も繰り返すんですけども、監督のマネージ上の関係で最高で10回挑戦させていただきたいと思っておりますえ。フィギュア、気持ちがあれば引けるというわけで、大量引きしなくてもいけるというわけで挑戦していきたいと思います。では、行ってきます。 はい、というわけで、やってきました。第一店舗ローソン、まずは一戦こちらでやっていきたいなと思います。はい、第一回戦、こちら、クリアボトルです。まあ、また、あまあ。次行きましょう。は二、い、店舗発見しました。はい、三店舗見つけました。えー、前回なかったので、ここはあるのでしょうか。一回で。 以上です、ね。入ってくさん。ません。ランダムで一つですね。3回目はい、えー、今の現状です。いい感じにショーがばらけております。次こそは、そろそろフィギュアが出る流れになったかと思いますので、 やっていいきたとうまっ 現在スキノにいます。えっ、ー、と、Google マップのローソンが検索できなくなりました、ね。ローソン、ローソン、はい。えー？いやありないでしょ。だって目の前にあるもんあれこと。ローソン探しすぎて出なくなりました。 はい、えー、なんとですね、今行った店舗なんですけども、完売の文字が見えました、やばいですね、スタートしてから2時間で、完売店を発見してしまいました、前方に見えましたので、とりあえずそこのローソン、行ってみたいと思います、普通に考えると、ここで完売したら、近くのローソンに行くので、もしかしたら、ここも完売かもしれませんね。5個目クリアボトル はいいいたししまますすすありと、はい、こちら G 賞となっております回目でした、はい、ありがとうございます。 1階で1階でこちら7回まで引きましたやばいです本当にやばいですそんなのでいいのかというわけで根豆子の竹パンを買いましたこれを食べて残り2回全集中してフィギュアをゲットしていきたいと思いますうまっ 9回目9回引き終わりました残り1回となります非常にやばいですこんなに難しいのか一番のコンビニで炭治郎のソーダのやつを買いましたこれを食べてラストいきたいと思います ブローズンパーティー、水の呼吸。うん、水の呼吸。うん。 はい、でこちらがですね全9回やった選挙報告ですアトラス1もう最後は無欲でいきたいと思います時の呼吸2の方無欲いきたいと思いますラストのロースを見つけました正面にいますあちらです全集中2の方無欲やっていきたいと思います無欲